じゃあカみたいにどうぞハンブレーハンダス2はいあの皆さんすごくノリのいい曲なんでね踊りなんで頑張ってやりましょうはいじゃあ行きましょう そう。 Rock. ピース様。